はい、皆さんこんにちは。こんばんは、い、さんんんんここにちばです。今日はパズドラン7 0 0日になったことで記念としてちょっとだけ自己紹介してそしてボックス紹介していきたいと思います僕は台湾のパズドラプレイヤーで貴族性モンスターをメンとして遊んでいます一応台湾人なので日本語の発音とか使い方がおかしいと思わせてしまうかもしれませんが この点どうかご了承してください。で、なぜか台湾人なのにわざと日本語でしゃべるのか。それは今まで僕のチャンネルを見ている方は日本人が多いから、ついでにね、日本語の練習もできますので、今回は一応こんな形で録画してみま し, 見ました。<笑>これも初めて喋りながら録画するので、多少緊張しています。 噛むことが多いかもしれませんがどうか許してください<笑>次はボックス紹介属性別で紹介していきたいと思いますはい前日の五右衛門リンでやっとパズドラの目標の一つ達成しましたそれはね各属性を1名の297にすることですはいこの通り火属性そして3つ次は 木木画面なのでちょっと多めにそして光最後は闇こんな感じであの合計152の297を作りましたはい木属性はこの25人で0ン。 2体も作りました。これはあのイルムのパーティーに入るそしてツパキキリコマミヤこれも全部イルム用ではい火はこんな感じかなそして水パズドラのキャラがあの好きなキャラだいたい水属性 例えばあのこの海幸山幸尊権あの石す、えー、そしてこの18個なぜ18個プラスを振ったのか、えー、一応俺の嫁だからクリリンじゃないけど俺の嫁えー、っと次は貴属性 な感じまあ大体のキャラー振ってしまったかもしれません、ね、<笑>はいはい次は光光はこれも大体イルムヨでそしてあのナートラコン 最強次は闇闇はあの趣味で振るのが多いあの例えこのピエトラ・バツマル初丸×まあ、そして<笑>あのこのクロロ面白いからあの297を振ってしまいました はこんな感じでいそしてあのまた振りたいキャラこのセットなんか最近強くなっていますので2級な振って 開けはいそしてあのケンシロウとマオ最近あの救急進化の情報が出てきますので出てきましたので<笑>とても楽しみはいで3つ トランクス、あ、ゴテンクス、ゴテンクスも打ってあげたいと思います。次の目標ね。そして、あのこの要素。T 直線はこんな感じかな。 ライダーライダーまだあぶってあげてない、うんまあ、こんな感じでしっ あこれこれこれエルヴィン隊長これもあのスキルもなかなか珍しいと思いますのでこれも育っていきたいと思いますはい最後は闇 こんな感じで、はい、そして最高最高はあのー、これ700日目のロックインボーナス10個の魔法石をもらいましてハロウィンガチャを弾いていきたいと思いますあの2回で。 残り欲しいのはあのアルラウメそしてあのライラハロウィン仕様のライラが欲しいでもちょっと難しいねはい緊張するワーキー <笑>なーにこれ<笑>はい、眠り姫はい、次二回目ほいおてはいっお、金出たはいこれ MP に<笑>しますねはいはい 以上、今回のボックス紹介でした。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。